マーセナリーどもを皆殺しにしろ。 you <laughs> 敵のタックデプロイビーコンが起動。<笑>敵のタックデプロイビーコンを破壊した。 上空に配置した。 すぐ時間切れだ